皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしていま す, 9月10日天の日です。今月は穏やかな天の日となりましたので、サクッと天の日のイベントを回収していきましょう。今月の天の日イベントは、冒険者の広場で福の神メダルを配布していました。それを受け取って、福の神の持ち寄りパーティーに参加してきました。 クーちゃんのカードはドラゴンカードをもらっておくのが無難ですかね。王女の愛の合成を本当に終わらせる気があるのかは疑問ですが。今月のクーちゃんはガタラでした。プレゼントチケットも60枚くらい溜まってしまったので、なんとかならないかなと思っています。というわけで本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。